この人生クソだって最強リベンジャーズ大集結今熱き仲間たちの時を超えたドラマが始まるこんな俺にだってな二度と譲れねえもんがあるんだよ過去に戻って運命を変えろこれは竹光と熱い男たちの物語俺たちは行けるとこまで行く「t o k y o r i v e n g e